みなさんこんにちは。アフタービートミルクスクールギター科講師の瀧澤でございます。突然ですが、ワンマンライブをすることになりました。神奈川県相模原市にある橋本というところで、8月1日土曜日夜6時ぐらいからワンマンライブをすることになりました。イェーイ橋本という駅があるんですけれども、その橋本という駅を出ていただくと、すぐに森のホール橋本という500人ぐらいのちょっと小さめのホールがあるんですよ。 そちらで私が一人でワイワちゃんとライブをしますので、神奈川県にお住まいの方とか、東京都にお住まいの方とか、近隣にお住まいの方、ぜひとも遊びに来ていただけると嬉しいです。竹じゃまの夜ボリューム2よろしくお願いしますということです。一応、YouTube 上にも前回分のライブの様子、竹じゃまの夜ボリューム1の様子を少しだけアップロードしておりますので、よかったらそちらも見ていただければという感じでしょうか。それで、興味が出てきたらぜひよろしくお願いしますということです。 まあ、いつも通りこうねなんかアこギを1本持って1人で小早くチャットするわけですよ。すこんな感じで。 いつも通おり叩いたりとか、ほにゃほにゃを歌ったりとかして、なんかこう楽しくライブをさせていただく予定でございます。チケットは今回もチケットピアさんに丸投げをしておりますので、7月1 日, 7月1日午前10時からまあ一斉にこう予約受付というか、予約じゃないか。前売り券受付という感じになります。ぜひ近くにお住まいの方、ぜひ遊びに来てくださいませ。そしてこう、なんかこうアクションしたりとか、なんかこうパーンってこう、キャーンってこう。 なんかこう楽しい感じにしていきましょう。ぜひよろしくお願いしますということです。それで、そんなライブ告知ついでに、もう1件ライブ告知をさせていただきますと、7月の19日にもライブをすることになりました。こちらは日曜日ですね。7月の19日。えー、と横浜線沿いにある。 八王子南野という駅があるんですけれども、まあ、八王子市の駅でございます。そこで、この駅前で、南野サマーブリーズコンサートという、そういうこのイベントがあるとのことなんですよ。でそちら、の実行委員の方からその、よかったらゲスト出演してくれないかというお呼びをいただきまして、お昼過ぎぐらいに30分くらいの枠で、またアコーギこでブラブーとやったりとかする感じでございます。 まあ、こっちのほうはその駅前で、ね、このバーンとやっているよう な, な、そういうこの地域密着型なお祭りイベントという感じなので、まあ、入場料とかありませんし、普通にこう声をかけてくれたらなんかこうグッズを差し上げたりとかしようかなと思っておりますので、こちらもぜひ近隣の方、遊びに来ていただけますと、これ幸いですということです。それで、まあ、そんないろんなお知らせがあって、まあ、さらにお知らせついでに、また新しく競速 DVD みたいなものを作ったので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいませ。5年前。 くらいからこういった教則 DVD をちょこちょこ作ってはいたんですけれども、近頃また3つ新しい DVD を作ってみました。これから初めてエレキギターを始めるぜという方に向けたエレキギター初級編、このエレキギターの基礎を見直したいぜという方に向けたエレキギター中級編、そしてさっき僕がやったようなバコバコと叩くようなスラム奏法をこれから始めたいぜという方に向けたスラム奏法基礎編という3つの DVD がございます。 もしお申し込みいただけますと、こんな封筒がその皆様のポストにスカーンと入るんですけれども、これがその物なんですが、こんな感じで、クリアファイル、クリスタルパックの中に入っているクリアファイルで、まあ、手作り感満載なでヘテキストとかになっております。この手作り感、わかりますでしょうか。もう普通に撮影・編集で、こういうテキストのデザインとか、その構成とか、 あと、そういう発注したりとか、梱包とか、なんかそういうのを全部自分でやっているので、まあ、隅から隅まで愛情たっぷりな競速 DVD になっております。こんな感じで、ちょっとコピー用紙なんですけれども、いろいろ楽譜の手書きだったりとかして、すごい愛情があふれているような感じです。それで、今までの競速 DVD、自主制作競速 DVD は、DVDR を焼いていたんですけれども、今回ちょっとお金をかけて、 プレスをしました。こんな感じで。前回まではその、ね、ラベルとか何も印刷されてなかったから、複数枚やるとどれがどれだかわからなくなっちゃうなんていうことがあったと思うんですけれども、今回からはこんな感じでちゃんと名前が、名前じゃないか、ラベルが印刷されておりますので、まあ、なくしたりすることはないかなと思います。こちらもよかったらチェックしてみてくださいませ。 それで、まあ、そんな感じでそのライブのことだったりとか、こういう DVD のことだったりとか、なんかそういった詳しいことは、この瀧澤 JP というホームページ上でいろいろこう告知をさせていただいておりますので、まあ、よかったら Twitter フォローしていただいたりとか、ーそのホームページのほうをブックマークしていただいたりとかしていただくと嬉しいなという感じでございます。とりあえず、僕としてはその8月1日、こちらの滝沢の夜、ボリューム2にぜひとも遊びに来ていただければなと。この日に、 初めて公開となる CD だったりとか、グッズだったりとかをいろいろ用意するつもりです。お恥ずかしながら僕、今までその CD とか作ったことなかったんですよ。でも今回、このオリジナルをたくさん作って、っ CD を引っ下げてライブに臨もうかなと思っておりますので、本当にぜひ興味がありましたらよろしくお願いしますということでございます。本当に、ね、大丈夫なのかなという、ね、この不安が半端なくてね、なんかこう大丈夫なのかな。なんか なんかこう、施設空き情報みたいなのをちょっと覗いてみたら、なんかこう、土曜日がポツンと空いてたから、なんかノリでこう、取ろうって電話して、あ、すみません、8月1日土曜日のところなんか空いてるんですけれども、もし空いてたら予約したいです、なんつって、なんかこう、ノリで申し込みをしてしまったところからスタートしてるんですよ。ね、なんかまあ、まあ、なんとかなるかって感じですけれども、まあ、すごい不安がたくさんでございます。 でも、来ていただいた方には、そのね、いろいろとこうバシッとバシバシバシとやって、バババわバババッと言って、こう楽しんでいただこうと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしますということです。えー、はい、そんなお知らせの動画でございました。よければ、こちらの瀧澤 JP、えー、ブックマークとかしていただけますと、これ幸いでございます。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>